はい、えー、辻す介です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日もですね、腰痛改善のヒント、えー、アイデアをお伝えしていきたいと思います。えー、っとですねあの、ご質問をいただいてまして、えー、っとですね、上田さんという方から、えー、僕の YouTube にコメントいただいたんですが、えー、っとですね、ちょっと待ってくださいね。あー、これですね。 えっと、左足ですね、しびれ、左足のしびれと、えー、っとお尻の部分ですね、全部の部分が、まあ、キーンと突、えー、っ張るような痛みで、本当につらい時は、寝ていても立っていても座っていて も, 座っていても痛い、せき以下では背骨の下が一番狭くなっている、まあ、ヘルニアですかね、えー、って言われたけども、MRI は取ってないというところで、まあ、僕の動画を見ていただいて、 まあ、大筋の場所がちょっと分かりにくいっていうところとでん部や太もも以外にしびれを改善するポイントがあるのか、えー、っていうところですねで本当にですねあのまあこの本当に何をやってもつら、えー、いと、えー、立ってても寝てても何してもこう自発痛っていうところで寝ていても、えー、痛みが起こるっていうのは本当にまあきつい状態だと思いますで、えー、それを改善していくためにやはり何か 病院に行ったりとか整骨院に行ったりとか自宅で何かやったりとかでもなかなか改善しなくてやっぱり生活がつらいと、えー、本当にですね僕も経験したことがありますので少しでも早くですね私のこの動画内容で上田、えー、さんのですね、痛みまた同じようにですね悩まれている方の痛みしびれがですね改善するようにノウハウヒントをお伝えしていきたいと思いますで、えー、とテニスボールをですねこう実際にこうやってもらうと、まあ、少し楽になったと。 いうことであればですね、こう基本的にこの椎間板ヘルニアというところでまあ話していくんですが、まあ椎間板ヘルニアじゃなくても座骨神経もそうなん、まあ他のもそうなんですけど、あのー、まあこう背骨があって、まあこんな風にでえっと足まで来ているということはですね、やはりこう骨神経 をどこかでこう圧迫してしまっているで、それがですね。実際にこのヘルニアの部分なのかえー、そもそもですね。筋肉筋膜が硬い状態。筋膜筋肉筋膜が硬いせいで。 えー、痛みしびれが起こってしまっているのかなので、まあ、こういう感じ で, です、ね、この足までこう流れてくるわけなんですが、まあ、この伝部の部分を大圧するで太ももの部分の大圧する、まあ、結局です、ね、こう固まってしまっている部分ですね神経っていうのはです、ね、1箇所例えば股関節であったりとかこの腰椎であったりとかただ1箇所、えー、筋肉の部分でも1箇所ギュッとこう固く。 圧迫をしてしまうと、この神経ラインすべての筋肉が硬くなるっていう性質があるんですね。一つの部分が圧迫されると、その坐骨神経のまライン上ですねが全部硬くなってしまうっていう性質がありますので、実際にですねこの臀部のところでは紛れるっていうことであれば、その 実際に硬くなってしまっている筋肉に対して、大圧して筋肉に緩みを作ってあげると楽になる、ただそれだけでは足りないという場合に、やはりです、ね、この下肢の方もしびれてしまっているので、で部の部分をしっかり緩めていくというところと、太もものところを緩めていく、あとはです、ね、この下肢の部分、ですね足の部分、足裏のしびれもあるので、ここも改善したいと。 えー、いうところでまずはあいろいろ大圧したりとかストレッチしたりとか体操したりとかあると思うんですが、えー、簡単にご自身できるのは大圧、えーまあ、抑えて痛みしびれが軽減するのかどうかっていうところをまず試していただきたいんですねなので今からですねえっ、ー、と臀部の部分と、えー、太ももえっ、ー、と足ですね足の足裏であったりとか、えー、その部分で大圧して、えー、あなたの痛みに変化 があるのかかどうかこうこ軽くなったりとかですねただ、一つ気をつけていただきたいのは、寝ても座ってもきつい状態、何をしてても辛い状態という方の痛みしびれであればですね、触ってしまうと悪化させてしまう場所があるんですよ、なので、特に腰部分とか絶対触らない方がいいですし、私がですね今からお伝えする部分も、実際に触ってみて、余計に痛みがあ悪化したとかですね、そういうのがあれば、すぐにやめてください。すぐに やめてくださいね、はいねは実際に今からやっていきますので、試してみてください。はい、えー、それではですね、実際に、えー、っと歌詞の部分ですね、えー、ふくらはぎ周りの部分で、えー、前頸骨筋と後頸骨筋と、肥骨筋と、皮腹筋と、えー、まずこの4つですね、えー、っていうところがこうしびれに。<咳> 関連する可能性がありますので、えー、太ももとかお尻とかですねその部分と合わせてやっていただきたいなと思います実際僕が今やるようにですねこう体勢がきつければですねちょっと難しいかもしれないんですけどもまあ、座ってでも立ってでもですねまあ座ってでも立って寝てでもですね、えー、本当に楽な体勢でやっていただくっていうのが一番いいと思いますのであなたの 楽な体勢でできるようにやっていただきたいなと。でまずですねこの前腱骨筋っていうところと前腱骨筋と飛骨筋の部分ですねのトリガーポイントっていうところで坐骨神経ライン上で硬くなってしまって痛み痺れを起こしやすい部分のケア方法をまとめてお伝えしていこうと思います。はいはい。 でこれちょっと黒くてわからないかもしれないんですけどもしびれがですね例えばこのお尻とこの太ももの、まあ、この辺りにこうしびれがあってそのままです、ね、足の外側、ま、前、ですねこの脛骨ってすねの部分があるじゃないですかす ね, の部分すねの部分の部分ののこ横のコリコリした部分もしくはですねこの 真, 真横の部分この後ろ側の部分。 えー、実際にしびれがある部分をやれば減るのかっていうとそうでもないケースがあって実際痺れてるのは横側だけど後ろをやると楽っていうパターンはよくよくあるので、えー、全部試していただきたいなとであとこの内側ですね内側このすねの、えー、横の横の骨骨横の骨こう大きく触っていただくと明らかに骨に触るでこの後ろですねグッと後ろの部分ここ後頸骨筋になるんですね後、まあ、骨筋で、まあ、後ろが ふくらはぎのの部部分分が皮膚筋という部分になりますので全部を こ, うもみこんな感じでもみほぐすんじゃなくてポイントがあるのでそのポイントを持続的に30秒とか1分間ぐらいじっと押さえていただくっていうのが一番いいかなとで手に力が入らない場合は、えー、ボールを使っていただきますボールですねこれボールですねボールを使ってもらいますで本当に黒くて分かんないかもしれないんですけど こ の, スネのですねこのこがあって三里って聞いたことあります大体その部分になるんですがこのすね、えー、の部分のちょっと横ちょっと外側ですね外側でこういう感じでコリコリコリコリ軽くですね、まあ、やっていただくと何かこう痛みがぐっと抑え、まえ、あ、上からですねこのすねの横をぐっと抑え込むこれこう手でですねこうするか、まあ、こういう感じでやるかですねこういう感じでやるか、えーまあ、やりやすい方でいいと思うんですが。 グッと押さえてみてこの時に痺れが軽減するのかどうかっていうのを試していただきたいんですねで、そのままこの位置からちょっと下にずらすグッとで、ここで僕はギュイーッとこうあー効くなっていう感覚がもうすでにあるんですがあまり強い力はいらなくてですねこういう感じでギュッと中に入れ込んでずらしていくとああなんかここ効くなと というところもしくは、ここ痛みしびれが減るなっていう部分がある可能性があるんですね。で、あんまり下に行くと違うので、まあ、ちょっと上目ですね、上, 上の方上の方でぎゅっと押さえていただいて、こ れ, これが全け骨筋のトリガーポイントになります。で、ひ骨筋に関しては真横になるんですね、真横。この真横の骨、真横の骨に膝の上からやっていくと、ポコーンと大きく。 当たるる骨があるんですこれがひ骨なんですねここれが肥骨これがが骨骨なのでこのひ骨の真下ひ骨の真下この出っ張っている骨の真下ですねでここに骨普通にですねこう触る感覚としては骨に触っている感覚です骨に触る感でこの骨をですね普通にギュッと押さえるんですねこんな感じ で, でこれもこう押こう押さえるか 親指でグッと押さえるか、まあ、どちらでも結構なんですけど、もう普通に骨をぐっと押さえてみてください、骨。で、ここにトリガーポイントっていうのがあるので、実際にぎゅっと押さえたことによって変化があるのかどうかですね、っていうところを試していただく。で、この抗頸骨筋っていう部分に関しては、この内側ですね、ふ く, ふとふくらはぎの内側、えー、この骨に当たると思うので、この骨、これ、ここですね。ここの大体 えー、とこのくるぶしからですねくるぶしから指8本分上ぐらいくるぶしから指8本分上ぐらいにトリガーポイントになるんですねいたいこの硬い部の大体3分の1ぐらいの部分ですね3分の1ぐらいの部分ここをギュッと押さえ込んでもらうで親指でもいいですぐっと押さえ込んでいただいて痛みしびれが軽減するのかどうかあっていうところを試していただくっていうですねでそのまま痛みしびれが軽減するであればそのまま軽くマッサージを入れ込んでいただく。 あやっていうところですねで最後は、えー、皮膚筋ですね、皮膚筋。被服 筋, 筋に関しては、えっと、筋腱移行部っていってです、ね、こういうアキレス腱がありますよね、アキレス腱。で、アキレス腱をこう上下からです、ね、こう触っていくと、明らかにぺこって、今まで筋張ってたのにぺこってへこむ部分があると思うんです。で、こういう感じで、下からです、ね、上がっていくと、さっきまでコリコリしてた部分が、 なんか柔らかく筋肉に変わってキュッと触るとあなんか痛気持ちいいなという場所に触れられると思うんですねで実際ここをキュッとマッサージをしていただくと大体10時間でいうと30秒ぐらいですかね30秒ぐらい、えー、そこをしっかりマッサージしていただいて痛みしびれが減るのかどうかっていうのを試していただきたいなと思います、えー、ちょっと長い動画になってるんですが実際に見ていただいてもう一回いきますねでここの、まあの部分 すねがあってその横です、ね、ここトリガーポイント前頸骨筋のトリガーポイントになるのでここをしっかり大圧するで今度はその真横ですね、えー、骨の真上、えー、出っ張ってる骨の真下の部分をギュッと押さえ込む本当に骨を押さえるような感じですねでこれで尻せ性減るのかどうか、えー、今度は後頸骨筋っていってこの骨ですねでこのくるぶしの指8本分上ぐらい でここの部分をぐっと大圧してみて、えー、実際に痛みしびれが減るのかどうかで最後は、えー、このアキレス腱ですねアキレス腱からこう上に上がっていって、えー、最後ぺこうペコってへこむ部分があると思うんですね今まで筋張ってたところがへこむ部分でここをぐっと押さえ込んでいただく、まあ こ, ういう感まあ、こういう感じですねギュッと押さえていただいてこういうマッサージをして痛みしびれが減るのかどうか実際これをやった後に 痛みが軽減しているのであれば、そのポイントはしっかり緩めていった方がいいポイントですし、えー、あなたがですね、僕もその症状、まだ実際見てないので、えー、こうだということははっきり言えないんですけども、えー、本当にご 自, 自身で簡単にできて、痛みしびれが減る方法っていうのが、まあ、このトリガーポイント、えー、大圧していくっていう方法ですので、えー、ぜひ試していただきたいなと思います。えー、長くなりりままししたたたけども動画ごご覧いいだきありがとうございました